ーしました。普通列車ゲルエンキです。次はミ ノ, オタミノオタです。 ありがとうございました。まもなく美濃大谷に到着します。お出口は左側、3番線の到着です。お忘れ物ございませんよ、うご注意ください。美濃大崎乗り換えのお題をいたします。滞多線をご利用のお客様、通列車田嶋行き、8時14分の発車です。乗り場は、2番線から発車をいたします。滞多線、通列車田嶋行きは、取り場2番線です。 小崎の高山線特急ひだい号高山駅は8時27分です。おりびした方の3番線です。 新幹部乗車券はご利用いただけませんのでご注意ください駅到着後ドア横の開閉ボタンランプが点灯しましたら開けるのボタンを押してお降りください列車とホームの間に少々段差がありますのでお降りの際ご仕事ご注意くださいまもなく美ノボタン到着です出口は左側3番線の到着です 普通列車の下賓駅、未納大貨席はワンマン向けとなります未納大貨席の高山線無人駅では2両目の車両、後ろの車両のドアは開きませんのでご注意ください本楽、美濃号が到着です普通列車の下賓駅、8時8分の発車です、発車までしばらくお待ちください